どうも、キリタンです。今回は V2 ガンダム制作解説のパート3になります。解説できていないのも残すはコアファイターと武装のみとなりましたね。コアファイターは最後までどんな状態にするか悩んでこだわった部分も多いのでぜひ見ていただけると嬉しいです。それでは。 ファイターの制作解説を始めていきたいと思いますまずは機種の A22 パーツこのパーツはパネルラインを追加し底面にはさらにこの字の段落ちを追加そしてパーツの隙間が気になったのでパテを薄く乗せて隙間をなくしています上面には長方形モールドを追加しました B1 パーツはパネルラインを追加しました A19 パーツは パネルラインを追加し半円のプラ棒を貼り底面にはパネルラインと長方形モールドを追加しランディングギアのパーツをはめる不自然な隙間があったのでこちらもパテで埋めました p 3パーツはパネルラインを追加しプラチップを貼りました p 2パーツはプラ棒を貼りパネルラインを追加 A18 パーツにはパネルラインと長方形モールドを追加し 底面にもパネルルラインとダウンッチモールドを追加しましまた。内部フレームの F5 パーツはプラボープラチップでディティールアップ F1F3 パーツにもプラボープラチップを貼りましたコックピット座席の F4 パーツはプラボープラチップでコンソールやビクトリータイプ特有のコントロールシリンダーを表現しています塗装後はこんな感じになります 続いて、胸部の T13 パーツは、パネルラインを追加し、プラ板を貼って、そこにも、パネルラインと長方形モールドを追加しました。中央部分には、パネルラインを追加し、プラチップを貼り、マイナスボルトディティールも追加しました。側面には、プラ板を貼り、パネルラインを追加、この字の段打ちと、長方形モールド、マイナスボルトディティールも追加しました。A5 パーツは、プラ棒を貼り、 内側には穴を開け、パネルラインと長方形モールドを追加しました。P14 パーツは、パネルラインと長方形モールドを追加し、側面には、パネルラインとマイナスボルトディティールを追加しました。P11 パーツは、フラチップを貼り、パネルラインを追加、この字の段落ちと長方形モールドを追加しました。側面には、フラ板を貼り、パネルラインと長方形モールドを追加し、 丸型ハッチも作りました。A20 パーツは長方形モールドを追加しプラ板で作ったフィンをスラスター部分に貼り側面にはマイナスボルトディティールを追加しました裏側にはヒートシンクを作って貼っています襟の B18 パーツはパネルラインを追加してあります続いて顔の A24 パーツこのパーツはプラチップを貼って 日差しの下にある隙間をパテで埋めました。A25 パーツは既存のモールドをパテで埋めました V 字アンテナの A6A29 パーツは先端のシャープ化を行いました土さの A21 パーツは側面にあったモールドを長方形モールドに彫り直し上面にはこの字の段落ちを追加し後方には長方形モールドを追加しました A12 パーツのメインカメラとデュアルアイセンサーには蛍光塗料を塗ったプラ棒を仕込みましたそして内部フレームの F10 パーツは内側にプラ棒プラチップを貼ってリティールアップしています機種を接続する F29 パーツはプラ棒プラチップでリティールアップ後ろ側にもプラ棒プラチップを貼っています首元の F26 パーツには プラ棒プラチップを貼りました。F14 パーツにはプラチップを貼っています。続いて A23 パーツ。このパーツはパネルラインと長方形モールドを追加し、マイナスボルトディティールも追加しました。垂直尾翼の A17 パーツはパネルラインを追加しました。内部フレームの F27 パーツはプラ棒プラチップでディティールアップ。反対側にも こんな感じで貼っています F28 パーツは接続ピン用の穴になってた部分をパテで埋めてプラ棒プラチップを貼りました次にミノフスキードライブの A4 パーツこのパーツはパネルラインを追加しこの字の段落ちと長方形モールドを追加プラ棒を貼りマイナスボルトディヒールも追加しました上面にはこの字の段落ちを追加しました B4 パーツは、プラ板を貼り、パネルラインと長方形モールドを追加、マイナスボルトディティールも追加しました。展開後に見える部分には、パネルラインと長方形モールド、それと丸型ハッチを追加しました。B8 パーツは、パネルラインと長方形モールドを追加し、上面には、プラ板を貼りました。さらに、内部には、ヒートシンクを作って貼っています。A3 パーツは、 パネルラインを追加し、プラチップを貼り、真ん中をくり抜いたところには、プラ板をフィン形状にしたものを貼りました。A14 パーツは、パネルラインを追加し、この字の段落ちと長方形モールドを追加、マイナスボルトディティールも追加しました。底面にも、パネルラインと長方形モールドを追加しました。A13 パーツは、パネルラインを追加し、プラ板とプラ棒を貼りました。そして、 底面には長方形モールドを追加しています。内部フレームの F8 パーツはプラ棒プラチップを貼りました。F7 パーツはプラ棒プラチップを貼り。反対側ではプラ板を貼って余剰エネルギーが出るノズルを形成。反対側にはプラ棒プラチップを貼っています。F9 パーツは内部にプラ棒プラチップを貼り、ヒートシンクを3種類作って、 順番に貼ることで少し複雑なヒートシンクを表現してみました続いてビームサーベルの P9 パーツこちらはパネルラインを追加しプラ棒を貼りました最後にビームライフルの解説ですビームピストルの G4 パーツはパネルラインを追加し穴を埋めてプラ棒を貼りましたさらに銃持ち手の形状に合わせてトリガーをプラ板で形成 G16 パーツは 中に蛍光塗料を塗りました。サイトの G7 パーツは既存のモールドをパテで埋めてパネルラインを追加、プラ棒を貼り、マイナスボルトディティールを追加しました。上面にはプラ板プラチップを貼りました。G11 パーツはパネルラインを追加しました。G18 パーツはパネルラインと長方形モールドを追加しました。G9 パーツはパネルラインを追加して コープのレレンンジをクリアででで表現しししてみまままたた。が、あまり思うようよにはできませんでした A7 パーツは中に蛍光塗料を塗ったプラ棒を仕込みました G17 パーツはバネルラインを追加しこの字の段落と長方形モールドを追加しましたバネルの G1 パーツはバネルラインを追加し段落モールドを作り長方形モールドとマイナスボルトディティールも追加しました G14 パーツはプラ板で補強をしましたこのパーツはすぐに割れてしまい一度接着したパーツだと塗装後に割れてしまいとても苦い思いをしました G13 パーツは長方形モールドを追加しました G12 パーツはプラ棒を貼り内側にはプラ板でリ ィ, ィールアップしましたいかがだったでしょうかこれで 全体の細かな解説は全て終わりになります。それでは次に完成写真のスライドショーになりますのでどうぞご覧ください。 どうでしたか今回、動画にしてみて、思ったよりいい写真や、見せる写真というのは、すごく難しく、まだまだ経験が必要だと、つくづく思わされました。次に、完成した後の、残念な出来事を紹介していきたいと思います。まずはこちら、C9 パーツをはめた際、思いっきり、塗膜が剥がれました。押し込みながら剥がれる塗料を見るのは、とても悲しかったです。 それと、このミノフスキードライブを開いて閉じてをしていたら当然のように塗膜が剥がれましたこちらも A17 パーツを付ける際に塗膜が剥がれてしまいました他にも気づいたら塗膜が剥がれている箇所がちらほらと次にこの D12 パーツなんですがグッとした時に明らかに違うパチッて音がして見てみると頑張って整えたフィンが外れてしまっていました そして同じことが反対でもそれとこの C20 パーツも押し込んだ時に縦の部分が浮き上がってしまいやってしまったなあと大体はこんな感じのことが起きました他で特に困ったといえば横腹の薄くしたところが塗り分けしてマスキングテープを剥がした際に割れてしまい接着してパテで整えて塗装また割れて接着 3度ほど繰り返していた時は絶対完成させてやるんだという気持ちだけで精神をつなぎとめていたまさにギリギリの戦いでした大変ではありましたが特にお気に入りの足のディティールやミノフスキードライブでやったシイタケディティール小さなフィンを20枚以上作って均等に貼り終わった時の理想通りになった姿を見れた時の感動は今でも昨日のように思い出せます さてこれで V2 ガンダムの動画は終わりになります次回からは作業内容を2週間おきに動画化していきより細かく詳細を伝えていく形でやっていこうかと思っていますただ最初のスーパーとはあらかじめ用意しておく形になるのでそちらのストックがなくなるまでは毎日投稿されることになると思います今回の動画で気に入っていただけましたら是非次回からも 付き合いくださるととても嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。